はいどうも、六代目ですえ。先日行ってきた立川ブラインドの展示会で見た商品。その中で私が前から大好きな商品、ロールスクリーンのデュオレ。デュオレというものがあります。これですね、あのー、面白いんです。動きがですね、えっ、ー、と、このような感じで、えー、ボーダーライン。これがですね、まあ、 前後すると上下してずれてあの光を調整できるこれとてもおしゃれでまあこの映像のは白いですけどもうこのボーダーの色もあの組み合わせで選べますとても面白いですこれは私の事務所にも飾っておりますえ立川ブラインドロールスクリーンデュオレ覚えましたかそれでは6題目でしたご視聴